皆様、こんにちは。s t マイクロエレクトロニクスイメージング製品部の小口です。この動画では、フライトセンス TOF センサーによるゼスチャー認識のデモをご紹介いたします。ゼスチャー検出の仕組みについて学びたい、あるいはゼスチャー検出を使用したデバイスを設計してみたいという方に向けて、ゼスチャー検出デモの基本的な仕組みと実際の動作をご説明いたします。では、早速見ていきましょう。 こちらが今回のデモに使う TOF 即興センサー VL53L5CX の評価ボードです。下の白い基板が STM32Nucleo という ST のマイコン開発ボード。上の青い基板が ST として様々な製品に準備している XNucleo という拡張基板です。今回の即興センサー用のものです。中央に乗っているのがセンサーになります。 一方、こちらが今回のジェスチャー認識の EVK ソフトウェアの操作画面になります。真ん中の画面に FOV と言われる測定視野角の中の各ゾーンの測距結果が表示されます。そもそもセンサーはどのようにジェスチャーを認識するのでしょうか ?TOF センサーはセンサーが出した光が目の前の物体に当たって戻ってくるまでの時間を距離として測定します。 このセンサーでは 8×8 のゾーンでそれぞれの距離を測定することができますが、ジェスチャー認識のアルゴリズムでは、このマトリックス上の即距結果を解析してターゲットを見つけ、それを解析してジェスチャーを認識します。それでは実際のデモの動作をご覧ください。VL53L5CX がどのように手の動きを追跡しているか、その例を紹介いたします。 赤い表示が出ている画面が 8×8 のマトリックスです。それぞれのゾーンの距離の値が出ています。そして青い表示が出ている画面が手との距離を測定し、その手を追尾している画像になります。えー、次はジェスチャーの認識のデモになります。左スワイプ、右スワイプ、そしてタップ、ダブルタップなどの ジェスチャーが認識されております。こちらにより、ジェスチャーを認識している様子がお分かりになるかなと思います。最後に、これらのジェスチャーが、フォトギャラリーのような任意のアプリケーションやソフトウェアの操作の指示に変換できる様子をご覧ください。先ほどのスワイプの動作を写真の送り、戻し、 などのゼスチャーの操作、ゼスチャーによる操作に割り当てることができます。デモに使われているデバイスについて説明いたします。ゼスチャー認識には ST の VL53L5CX を使用しています。VL53L5CX はマルチゾーン対応の速興センサーで最大64の像を持ち、4×4 または 8×8 で対象領域を 出力することが可能です。縦横45度 ×45 度、体格63度の広い視野角を持ち、各ゾーンの測距結果をゼッシャー認識のアプリケーションに利用しています。GUI がどのようなものか詳しく見ていきましょう。ダウンロードは st.com で stswimg035 と入力するだけです。 VL53L5CX 評価ボードとこのソフトウェアが必要です。キットを起動するとスタート画面が表示されます。あとは対象とするジェスチャーの種類とアプリケーションをメニューから選択しテストを開始するだけです。ハンドトラッキング、ジェスチャー認識などの項目を選ぶことができます。データストリームを保存し、それをプロットして評価に使うことができます。 この STSWIMG035 にはテストやデバッグを容易にするための開発者向けのリソースが揃っていますので、ぜひご覧ください。TOF センサーを使ったジェスチャー認識のデモをご紹介させていただきました。フライトセンス TOF センサーを使って最新のジェスチャー認識のシステムを開発することをご検討中の皆様、ST が開発のサポートをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 ご覧いただきありがとうございました。